く、お疲れ。めっちゃこぼれた。じゃあ、ャマヤマゃあ、もう、やめて、ええ。ええ、初対。どうも、山健です。はい、アナウンス。ええ、今日はですね。ステーキを食べたいと思います。じゃあ、ステーキを冷蔵庫から出しまーす。で、これを。ええー、三十分から一時間。放置プレイです。常温に戻します。とね、常温に戻す理由は。 冷たいとね火が通りにくいからそんだけですステキちゃんえー、っと1時間ぐらい放置してましたあもうだいぶん常温ですねフライパンをあっためまーすあっキョッキッフライパンをあっためてる間に塩コショウを天空わ、ま、かめっちゃこぼれた あ〜マジ掃除しなくちゃいけねえじゃん天候落としやめよう普通にかけるパラパラっとかけていくよライトに手をけて天候落としはいこんな感じでね塩こしょりましたフライパンも結構あったまったんで牛脂を引いていきますあちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃあちゃちゃちゃちゃあちゃちゃちゃこのくらいでいいかな ああ牛脂のいい匂いめっちゃいい香りするうまそうもうこれだけでうまそうだもん匂いがね匂いめっちゃうまそう牛脂を引いたらこいつの出番だぜ生にんにく生にんにくを炒めていきますこんくらいかなちょっと入れすぎちゃったかなまあ、いっか<笑> げいい香りにんにくのあちここねあ っ, ちっねあっあっつっもういいかなだいたい炒めたら肉をね入れちゃいます肉を焼いていきます、うん、うまそうだけどすげえ熱いわあっちいちょっと火を 弱めまこの辺で裏返してまたちょっと火を広げま 感じに焼き上がってるんじゃないので。でも火を止めて。できたんじゃねい。できたと思う。オッケー。オッケー。けんぶ。完成して。あら。うわ、うまそう。ステーキ。焼き上がりそう。 ワクワクいい感じでね焼けてると思うんすけどあ焼けもうちょっと赤いほうが良かったかな焼きすぎたかないただきますうんーうまっでステーキのお供と言ったら これでしょ、やっぱ。ビール。プシッと。 はい、今日はね<笑>そんなこんなでステーキを焼いて食うだけの動画でしたおいしいこれ